あ本当だえええめっちゃ喧嘩かたやったらこんなように。てるペットボトルだとメ気がしにくくなっちゃうので、前処理した後のペットボトルでも水をたくさん入れておきます。アスコロビン酸を2グラム取ります。アスコロビン酸って何のことビタミンシーのことです。えー、えー取ります。これを中に入れるためにまず水を捨てます。水を捨ててきたペットボトルの中にアスコロビン酸を 均等ににままぶすすようにして入れっこのまままではななくくててて、はいはい、このじゃ冷冷蔵蔵庫しきす3つの主役を使います。1つは、えー、オリュー酸ナトリウム で、もう一つがアリュー酸ナトリウムで、もう一つが塩化アンモニウムこの三つを使っていきますさっきの三つの薬品をこの中に入れて混ぜていきます純水をこれに加えますこの試薬を溶かしますエレガントに回していきますこっちの小さい三角フラスコに四等分していきます に4等分にしていきます4等分したのを冷蔵していきます塩化菌酸という主薬を使っていきます黄色い結晶ですこ、うん、れはとても高価なので慎重に扱っていきますこっちに、えっと、4等分します 塩化菌酸を純水で溶かしていきます吸って溶かしていきますこれも冷蔵していきます先ほどの三種類の薬品を混ぜた蛇剤を冷やしながら こちらのきん、塩化金酸。を入れていきます。加えていきます。中もですか。はい。二酸化ナトリウムを加えていきます。<シ><シ>先ほどの冷やしておいたペットボトルの中に、こっちを加えていきます。 なるべく温まらないように雑巾でここを持って振っていきますてて上の方上の方切れあ、本当だ、うん、上の方にいっすね本当 だ, いやいや本当だ<笑>上からなってるんでね、うん、あすごいめっちゃ綺麗何か今何か日してるのかな、うん、え, えめっちゃけんかい すげえすい。すごい。ってきてごいいいよも う, し も, うもう一つ。五分くらいやったらこんなように金メッキが元元につきました。中身を捨てます。うん 軽く洗浄するぐらいです。はい、軽く軽く。乾かさにして乾かします。これを光をかざしてみると透過光といって青い光で見えます。ああ青っぽく、あ見えました。<笑>なんか変な感想ぐらい何かさ。感想。ゴージャスなペットボトルが出 て, て嬉しいです。<笑><笑>はい。